がご用意をお願いしますのでお聞か、ね、せください。 あっちで。<音声><音声> ありがとうございました。 しよう。